ビビちゃんの国かしかし本当にこれが思い出の中なのか懐かしいわここでもいろいろあったわねそうだなうまい飯屋もあったないや飯の話じゃねえよ ルフィ上見て上下があるわ、うんいっとうんえっ。やった。宝箱よ。私のおかげで見つかったんだし、この中身私のものってことでいいわよね。 のなこいつを超えるスープを作ってきてくれたら8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜおもしれその話乗ったあったぞこいつがサンディーシェルだこんな簡単に見つけるなんて すげな次はサソリの足肉を手に入れればいいのよねよーしこの辺のサソリ全部倒すぞおいそんなにはいきる必要はねえぞサソリの足肉なんて一つで十分だからななあなあ待て待てやってやるぜ ちょっと量は少ないけどなかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって怒ってるぞ。案内するからここから出ていけ。でさごめんね。エリーには指一本触れさせぬ。なんで私なのよ。 三世界よし答えだこれで元気になるぞ<ス>サンダーボール レビューにはこの特別な一皿だ助かるわサンジ君いやいや男として当然です今の力を試すにはうってつけだね倒さないことには進めねえかロビンちゃん俺は君のためなら死ぬ 行くトレンタフルール、うん、俺が今まで、どれほどのピンチをくぐり抜けてきたと思ってんだあれぐらい余裕だぜあんた、よく無事だったわね 仁藤流いよいしっそんそんお前じゃ退屈しのびにもなりゃしねえホンソあんた強いわね修行の成果が出てきたね